オウこんにちはあ、びっくりした<笑>あ<笑>ちょっと待って落ち着いて結構声でかい結構結構結構声でかいんだな あーすごい、面白い。あ あ, あー、うるさいです。<笑>ちょっと、ありがとうございます。<笑>はい、<笑>バイバーイ。<笑>ありがとう。